皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月3日、アストルティアナイト総選挙が始まりましたね。それについては秋やることにして、今日は前回の動画で予告したこれです。マケンシ、マケンシ、マケンシ、デスマスターの構成で、たそがれの総選挙にやってきました。もちろんこれで難なく倒せるのは、皆さんの予想通りですが、問題は安定性とタイムですよね。 安定性については、大丈夫ですとしか言いようがありません。何も起こらないまま、特に危ない場面もなく、余裕でここまで来ることができました。安心してください。肝心のタイムについては、2分36秒でした。これは早いです。早すぎたかもしれません。本当に優秀なサポート仲間構成ですね。というわけで、今回のラインナップを見ながら、この動画を終了させていただきます。 ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。